気持ち い, いなどうしてここ気持ち い, いんだろ自分でメロメロできないから気持ち い, いという諸説あるけど本当のところどうなんだろうね気持ち い, い あ, あ気持ち い, いなおハンマーカーマーだ気持ち い, いあどこ行っちゃうの戻っておいでーんも ハマカマさんから自立しないといけないのか。にんおおおおかえおおおおお帰りハマカマさん。え、やべ、ちゃいちゃんだった。あれちゃんなんで叩くの。いや、深淵持ちがこれ以上大きくなったらまずいなと思ってとりあえず一発パンチしたんだよ。深淵持ちじゃない。ああそうだよね、ちゃいちゃんだよね。ああ。 痛いごめんなさいあーすごく首が痛い病院に行かないとダメかもうん尻封張るロキソニンのやつあるからいやこれ朝から痛いやつなのカリ、うん、のパンチの痛みじゃないのかうんよくったあ ー, あー痛い痛い痛い痛 い, 痛いあーなんだろうこの痛みカリちゃんこれなんだろうこの痛みどんな痛みなのちょっと首を傾けるだけだあー痛い痛い痛い痛い痛 い, 痛いなんか寝違えたみたいな感じだね 似てるけど違うんじゃなないかなあじゃあむりにうごかさない方がいいよ。